こんにちは。こちらの動画では、高度なセキュリティを実現する STMicroelectronics の ST33 セキュアマイコンによる w p c 1ーソリューションをデモを交えながらご紹介します。はじめにデモをご紹介します。こちらのデモは STMicroelectronics の社債向けセキュアエレメント ST33G1M2A を使った w p c ーワイヤレス給電用のセキュア認証のデモになります w p c ー準拠のシステムとして非認証主体であり送電側となる車体側のホストに見立てた開発ボードの上の部分に ST の車載向けセキュアマイコンである ST33G1M2A が接続されております高速大容量給電前に 必要な認証をセキュアな環境で行います。認証の過程は、接続された PC のモニターに、プロトコルのフォーマット形式でテキストで出力されており、デバッグや評価検証に使うことができます。こちらの開発用環境は、セキュアデバイス用の高度な専用ファームウェアを含めて、突破印刷者様が独自に開発されました。自動車業界が、 自動運転へのロードマップを描く中、コネクティッドカーの重要なコンポーネントである車載テレマティックス、ゲートウェイ及び電子制御ユニットにはそれぞれセキュリティ機能が搭載され始めています。これらの車載セキュリティは新しい課題の革新でもあるために、ST は長年 IC カード技術で培った対タ単タ高いセキュアエレメント技術をベースに、さらに車載向けに適した製品となるよう、 開発に取り組み製品化を進めていますこの g ワワ r e l e s s 給電のデモに使われている ARM セキュアコア SC300 をベースに ST33G1M2A セキュアマイクロコントローラーはコモンクライテリア EL5 プラスレベルの認証を取得しかつ社債向け認定を取得した高品質なセキュリティソリューションをハードウェアデバイスとして実現しています。 地用センティケーションプロトコルで利用される認証方式は、ISO IEC 9798-3 ので規定された方式で、認証主体が携帯電話やキーフォブなどの受電側、非認証主体が車体側となる送電側という構成となります。このプロトコルで重要となるプライペート鍵の申請性は、公開鍵の申請性を証明書チェーンで検証することになります。 証明書のハンドリングに必要なデータストレージおよび署名で使われる楕円曲線暗号など必要な機能をオンチップでよりセキュアな環境で提供しています実装例として STMicroelectronics のセキュアエレメント s t 3 3 g 1 m 2 a 内部の機能概要をご紹介します今回のデモ機で利用されるセキュアマイコンは論理的物理的な安全性をより強固にするために のようにソフトウェアやハードウェア及び突破印刷者様で独自に開発された機能として G オーセンティケーションプロトコルを含むセキュアなファームウェアで構成されています全てがワンチップ化されているため多様な攻撃からのリスクを最小化し証明書に関する複雑な機能を搭載していますユーザーは複雑なセキュリティの機能や強度ポリシーの設計を簡単に実装することができ 可能です以上 ST マイクロエレクトロニクスの ST33 セキュアマイコンによる WPC チーソリューションのご紹介を終わります。ごご聴ありがとうございました